いすご小車です。 もうきれてないライスだか 早早い早 い, 早 い, 早いです何が出てくるかなー<笑><笑>